今回開催されましたこと大変嬉しく思っております先ほど代表の方から四回飛ばしの八回目ということでしたけれども精一杯白石城の下踊らせていただきたいと思います気をつけ表面に向かって礼よろしくお願いします Come on! Let's k e e u it. 皆様に感謝を込めてありがとうございました。